はい。皆さん、こんにちは。はい。えー、N4 のね、練習問題、文法25番目です。はい。じゃあ、今日も行きましょう。はい。1番。えー、来年から日本語学校に、はい。えー、通うつもりです。ですね。はい。えー、ね。えー、何々つもりですね。えー、つもりです。 ね。これからそうします。その考えです。その予定です。ね。はい。その時は、えー、ね。通う。そのまま。基本形ですね。基本形。ね。えー、例えば、えー、夏休みは日本に行くつもりです。ね。えー、今日の夜は映画を見に行くつもりです。勉強するつもりです。ね。はい。 基本形ですから、通うですね。はい。はい。じゃあ次、2番。はい。えーえー、これですね。2番ですね。はい。始めたばかりなので、まだよくわかりません。ね。えー、これはですね、えー、何々、あ、ばかりです。ね、はい。た形ですね。た形ね。はい。えー、何かをして、まだ、 少ししか時間が経っていません。ねえー、例えば、私は、ねえー、先月、1ヶ月前に、えー、日本語を勉強を始めました。ね、ですから、それだったら、日本語を、日本語の勉強を始めたばかりなので、まだ漢字が読めません。とかね。えーえー、そうですね。あと、私最近中国語を勉強していますけれども、ね 中国語の勉強を始めたばかりなので、まだ、うんね、話せません。うん、よくわかりません。ね、あと、始めるじゃなくても、何でしょうね。例えば、じゃあ日本に来ました。一、ね、週間前に日本に来ました。私は日本に来たばかりなので、ねえー、よく日本のことがわかりませんとかね。うんえー、あと何かな。えー、例えば、 赤ちゃんいますね。うん。生まれたばかり。生まれたばかりなので、まだ歩けませんとか。ね。はい。えー、その時ね。たばかり、たけですね。はい。じゃあ3番。はい。えー、さっき、電話してみましたが、誰も出ません。ね。さっき、さっきっていうのはちょっと前ですね。うん。ちょっと前に電話をしてみました。うん。 電話をしましたが、まあしましたでもいいですけどね。してみましたが、えーね、誰も出ない、ね。はいまあ、これは、ね、するましたとか、するます、してみます。これ過去ね、もう、ちょっと前に、してみましたからね。過去ですからた、た、たですよね。してみました。うん。ね。はい。はい。まあいいでしょう。はい。じゃあ4番、えー、そこへ行く。 奈良ですね。これね。2番ね。そこへ行くなら、バスより地下鉄が便利です。ねえ。じゃあ、今からね、どこか行きます。で、まだ行ってませんね。これから行きます。じゃあ、行くなら、そこに行くときは、ね。えー、行くとしたら、ね。バスより地下鉄が便利です。ね。で、これね。奈良とかバーとかたらとか難しいですけど、ね。はい。まず、こう、接続ですね。これね。えー、もし、 場がつくなら、ね、行けばになりますよね。行けば。うん。あと、ちょっと書きにくいですね。えー、たら だ, だったら、行ったらになりますよね。えー、ですから、まずこれだけ見ても違いますね。行くですから。あと、これは一番は、てもですからね。えー、手形ですから、行ってですよね。行って。ね、行っても。まあ、これでもわかりますし、いいあと、 意味もそうですよね。えーえー、例えば行く、行くなら、まだ行っていませんね。ね、うん、でも、行ったらはね、ね日本に行ったら、なんでしょう。日本に行ったら、秋葉原で、ねえー、フィギュアを買ってくださいとかね、行った後のことを言いますね。ね でもこれはまだ行っていませんね。まだ行く前ですよね。その時使うのはならだけですね。えー、じゃあ、例えばね。あ、この料理を食べるなら、ねえー、じゃスプーンを使ってください。とかね。まだ食べてません、ね。これから食べますよね。食べるならとか。うんえー、お酒を飲むなら、ね、車は、 家に置いて行ってくださいとかね。まだ行く前のことを言うときは、ならを使いますね。はい。じゃあ最後、5番ですね。はい。来週の金曜日に出発、うー、どれでしょう。はい。3番ね。はい。しようと思いますね。来週の金曜日出発しようと思います。ね。えー、これは移行形というものですね。移行形。あ、間違えた間違えた。ね。何々 と思う。ですよね。はい。するだったらしようと思います。ね。えー、他にもね、えー、ね。そうですね、えー。日本に行こうと思います。夏休みは日本に行こうと思います。ね、N3 の後 は, の後はあ、N4 ですね。N4 の後は N3 の試験を受けよう。 と思いますね。はい。えー、ですから、ああ、これはね、3番ですね。はい。うん。じゃあ、ここまでです。はい。じゃあ、今日もお疲れ様でした。